12月3日、4時間制放送された音楽特番、ベストアーキスト2022、日本テレビ系、にキングピンス以下、キンプリ、が出演。同じジャニーズ事務所の先輩で、番組司会を務める嵐桜井翔と共演したが、ネット上では一部のティアラ、キンプリファンの愛称、による書き込みが、物議を醸してしまった。 キンプリといえば、11月4日にメンバーの岸優太、平野紫耀、神宮寺優太が来年グループを脱退し、ジャニーズからも退場すると発表。残るメンバー長瀬門と高橋山の二人でキンプリを継続していくという。桜井に対して感謝の声も、同番組内で桜井は、キンプリについて、このメンバーでのベストアーティスト、出演は今夜が最後になる。 と紹介。その上で、ステージにかける思いを尋ねられたリーダー騎士は、とにかく思いっきりパフォーマンスさせていただきます。はい。楽しんでいただけたら嬉しいです。と、コメントしたのだった。このくだりを受け、ティアラたちは、5人での最後のベストアーキストとかぐさってきた、翔くに言われて当たり前だけどその通りだけど、 やっぱりきつい、と悲しみ、中には、生歌唱前にわざわざベスアで、キンプリ5人最後とかいらないし、みんなわかっている、ファンの気持ち考えようよ。何年アイドルしてるのなどと桜井に八つ当たりしてしまうものも。このような反応に対し、一部の人だけってわかってるけど、ティアラさんって厄介やな、桜井先輩を批判するのはなぜキンプリやティアラに忖度しろと 最後なもんは最後だろうが、それに、翔くんは台本通り進めてるだけだと思うが、などと桜井を擁護したり、言葉が過ぎてしまったティアラに反論したりするネットユーザーも少なくなかった。ジャニーズであろうとなかろうとテレビに出演したアイドルグループのメンバーが脱退や卒業などを控えている、Y 司会者がそれに触れるケースは珍しくも何ともありません。 今回の件も仮に桜井さんがスルーして進行していたら、帰って不自然でしたよね。ネット上でも言われているように、桜井さんは台本やカンペ通りに発言したのかもしれませんし、そうじゃなくても、事前に岸さんと段取りしていた可能性だってあります。スポーツ上記者。ティアラの中にも、脱退、退場の言葉を使わないでいてくれたのはありがたかった。 言葉を選んでくれて優しさを感じました。と、桜への感謝を書き込むものが見られたほか、翔くんが今日、ベスワで、5人で最後、と言ったのは、もちろんカンペもあるかもしれないけど、今後の金プリが腫れ物扱いされないようにするためじゃないかな、と、彼の気遣いを感じたネットユーザーもいたようだ。ほんとやめてくれ暴走 ティアラ桜井さんが在籍する嵐も2020年末でグループ活動を休止しています。そんな、だからこそ、金プリメンバーやファンのことを考えずに発言したわけないでしょう。どうまえ。一方、金プリの分裂発表以降、悲しみに暮れる一部ティアラの間では、騎士や平や人流児の脱退解除の背景にジャニーズ側から追い詰められた説が、 囁かれておりベストアーティストに生出演した彼らを見ても5人で最後のベスはって言われた瞬間のキンプリちゃんの表情の曇り方やっぱりやめたくないんだなって再認識誰も納得できてないんじゃないのなどと勘ぐっていたタップ。さらに SNS 上ではキンプリメンバーに向けてテレビ制出演時には世界共通のハンドサイン。 シグナルフォーヘルプを使って SOS を出してほしいと呼びかける動きもあったのだが、そのようなティアラの中にはベストアーティストが始まる前に入った映像で彼らが SOS のハンドサインしてると感じたものもいたようだ。 助けを求めるハンドサインは手のひらを見せた、後親指を曲げその親指を閉じ込めるように手を握るという動作で親指を曲げた状態は4を表す時の形と似ています。今回、キンプリメンバーは桜井の後ろで手を振ったり、4の手を見せたりしていたのですが、これを SOS と捉えるティアラがいた様子。ただ、これは同じティアラからも、4時間生放送の4ですよね。 疑問符絶対4時間放送の読んだ、4本とやめてくれ暴走ティアラといった否定や呆れ声が出ていましたアイドルシライター。なお、同場面では桜井もマイクを持つ手で4を作っているように見えたため、彼がキンプリと一緒に助けを求めていたとは、やはり考え方い。そんなキンプリは、 今月7日放送の FNS 火曜祭り富士テレビ系や大晦日放送の NHK 紅白歌合戦にも出演することが決まっている。これらの番組も5人では最後のパフォーマンスとなり、そういった紹介もあるだろう。寂しがるティアラの気持ちもわかるが、8つあたりのようなネットの書き込みは我慢してほしいものだ。